ありがとうございました。えー、続きましては愛知、えー、の皆さんです。よろしくお願いします。はい、愛、え、知、ー、の皆さんはじめまして。小田原から神奈川県小田原市からやってきました愛知と申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、とー、ちょっとどうしても言いたいなってことがありまして。 さっきねあの、空飛んでる鷹にクレープ取られちゃって泣いちゃった子がいるんです今日みんなが踊らなきゃいけない理由、個増えましたね、はい、僕たちあの、ここにいる方、あのみんな今、楽しい気持ちだと思うけど、やっぱこの中に1人で悲しい気持ちになっちゃった人がいるっていう時点で、ちょっとね、頑張らなきゃいけないと思います。 ぜひあの相手は頑張らせていただきますので、皆様ね。良かったらご協力の方お願いします。はい、皆様の手拍子がみんなのあなた方の悲しい気持ちが悲しい気持ちを吹き飛ばす。一つの。理由要因になると思いますので、本当はよろしくお願いします。はい、ええー、と相手は踊らせていただく。一編はあり、こやこっさと申し上げます。全然意味のないもとは聞き、間違いから生まれた言葉でございます。 ただ意味のないことをわーわー言うだけで何か一つの大きな意味になる人間ってそれができる唯一の生き物だと思うんですなので僕たち頑張りますので皆様もよかったら一緒にやってもらって手拍子で大丈夫ですみんな多分秒でできると思いますだって初めましてじゃない人がいてくれるんだもんねありがとうございますなので医者にやりましょう医者にみんなで 横,、えー、と横浜じゃない横迫をやりましょうはい あ、は、っい、はいこ、はいはい 「何の 横りと願い込め目指すは現場至上主義あ全てが主役のこの場所であなたとならのはおさめし<音声>共に戻せよプロヘンお手を拝、ね、れせのせいでアリコヤコサアリコヤこサアリコヤコサアリコヤコさアリコヤコサアリコヤこサアリコヤコサアリコヤコさアリコアアリアリコアアリ 나는나요